お前こそ何だ、その荷物はおい、来たぜなあなあ、まだつかねえのここだ<笑>さあ、どういくかないよいよね俺がお前らなんかに負けるか<笑>うるせえ、早く貸しり出せ、これ！お前たち、期待してるぞ 俺たちは相当修行したからなおはようございますやあ、諸君、くんおはようわっさー い, いやー黒猫に目の前を横切られちゃってなサトルは遅刻だバカが時間通りに来るわけねえだろなんだおまたー<笑> 皆さんを揃えて私出張で海外に行ってましたね。個人のイタドリ裕二くんでーす。いい戦いだったからの。あ、学願寺学長いやあよかった。よかった。びっくりして死んじゃったらどうしようかと心配しましたよ。うん、ではそろそろ始めますかの。 それでは姉妹校交流会君たちはどこまでできるか知りたいまあ実地試験みたいなもんだね俺はお前とも戦いたいれはどうか お前のアイ、ね、<笑><笑><笑>ムドルと先だってよ。<笑>